ステップ2、リンクレベルの漁師も連れ の, の生成です。Making Link Level Entanglement。これがハードウェアの例 と, としてしましょう。これは、えっと、Midpoint Interference のアーキテクチャと言いますが、えっと、MIM というのはそれが Memory Interference Memory なんで、えっと、左側と右にある箱はこれが漁師中継器 Repeater です。こっちには メモリーが入ってるんですが、これが、えっと、現地のシンブ ル, ンル と, として表示してるんですけれども、まあ、それが一個の現地かもしれないんですが、クワンタムドットかもしれない、まあ、NV ダイモンドセンターかもしれないし、まあ、もしかして超伝導のキュービットなど、技術には よ, よらずに、まあ、とりあえずこれが現地のシンブルとしてはメモリーにしましょう。で、それが右と左 は, はこういう リピーターの発行なんですが、真ん中のやつは、これが Bell State Analyzer, PSA と言います。これがビームスプリッターと腰のディテクター で, で作られてるだけなんですけれども、これがメモリーはない装置ですね。そうすると、まあ、例えばこれの距離が、まあ、例えば10キロとか、10キロとかになると、ミッドポイントで真ん中 に, に, には、えっと、腰が、が その真ん中のところで測定して、量子も連れを生成です。さて、もうちょっと見てみると、この上のメモリーと下のメモリーは、各メモリーには、まあ、重ね合わせの状態を作って、格子を発射することにしましょう。そうすると、その格子を、えっと、捕まって、 ファイバーに入れることなんですが、それがチャンネルに入れて、その各チャンネルに入れ る, すると、まあ、これがうまくつ作っていったら、えっと、メモリーと格子以が、が、が、両もつれの状態を持っています。つまり、この二つはエンタングルされているんですね。これがすごく重要なポイントなんですかで、そうすると、まあ、問題は進むと、もしかして、えっと、 腰ががなくしてしてままうことがありますねそうすると、これがまあ、それの確率は 90% とかにはあり得るんですが、それが、とチャンネルの品質とか、距離とかにはよりますね。そうすると、成功する確率はそれが考 え, 考えなきゃいけないんですが、例えばこれが進むと、と例としては、 真ん中のところには、右から来ている腰 と, と左から来ている腰が合わせて、同じタイミングで真ん中に当たると、もしかして干渉を行うんですね。これが重要なポイントなんですが、これが、えっと、ベル規定の測定にする予定で、なので、これが真ん中のノードのベルステータ a t e a n a はそういう仕事ですね。 などういう状態 に, に, にはそのそのと干渉をうまくできるかというのは、それが右から来ている腰と 左, 左, 左から来ている腰 が, が区別できない状態 に, にはしなければならないですね。で、それが、えっと、波長 と, とかタイミングとかに合わせることは重要なので、そうすると、 Bell State Analyzer にはそのディテクターをクリックすると、とそれが、その腰は左から来たか、右から来たかか、それが区別にはできないことの前提としては、うまくできてたら、その Bell 規定の測定ができますね。そうすると、それがうまくいってたら、 腰はもちろんそれがなくなるんですけれども、残り の, のメモリの状態には、とベル状態にはなってますね。で、それが、まあ、今まで の, のいつもお話ししている4つのベル状態なんですけれども、それがどっちになってるか、まあ、それが、どっちのディテクターをクリックしたとか、そういう、あとは、の他 の, のシステム の, 前の設定の前提なんですけれども、が そうすると、と、まあ、これが、が、エンタングルメント作るは、は、えっ、ー、と、このリンクの仕事になってますね。そうすると、メモリーとメモリーの間には、と、両親も連れが、ができました。これが一つの例なんですが、えっと、他ののは、と、システムのデザイン、リンクのデザインもあるんですけれども、これが、例えばこれがメモリーとメモリーのものなんで、まあ、えっと、 見えるところには、その右側の、と、リピーターの状態、リ, リピーター の, のハードウェアでは、それが、その中には、と、このベルステイ t アナライザーは、と、中継機の中には入っているかもしれないんですが、そうすると、と、格子が、と、左から右 に, に進むと、距離が20キロとかになるんですね。もちろん、その合計が変わらないんですが、ハードウェアはどっちが作りやすいかをしですね。 現在としては、この上のアーキテクチャー、このミッドポイントインフィエレンスのアーキテクチャーは、それが世界中で実験やっていることは、こっちの方が多いんですね。まあ、このステップには、これが、リオシモツレを生成することを説明したんですけれども、これがちょっと、抽象的な話なんですが、えっと、リンクレベルのエンタングルメントはここまでにしましょう。